ススイステッドワンダーランドまだ会場前だってのにすげえ人なんだぞ全国魔法師養成学校総合文化祭はその名の通り全国の高校生が集まる芸術祭だからな関係者だけでもかなりの人数に上る。 皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより、全国魔法子養成学校総合文化祭を開催いたします。ボーカルダンスチャンピオンシップの会場、パープルステージッ Z 地キャンセル枠の当日券の待機場所どこ生寝塾 ここがビル様の通ってる学園すごーい間近にアップしようっとおい人間走るなそして歩きスマホをするだ当日券の抽選は先着順ではありませんスタッフの指示に従い落ち着いて並んでください何 な, な, んなんだぞあの客の大群はおそらくビル先輩とネージュ・リュバンシェとやらのファンだろう世界的に人気があるのは知ってはいたけどこりゃすごいな リドル様子を見に来てくれたのか予定通りコロシアム裏に待機列の形成を開始した何なのだこの混雑はさばいてもさばいてもうじゃうじゃと湧いてくる人間どもめセベックいつも言っているけれどその人間という呼び方はやめないか学園の品位に関わるリドルの言う通りだ第一お前だって半分はそうだろう お前の無礼な発言はマレウス様やリリア先輩にもご迷惑をかける重々気をつけろ偉そうなことを言うなシルバーこいつの声でっけえ耳の奥までビリビリ振るんだぞさすが運動部の1年生は威勢がいいね混雑を見越して僕が意思疎通のしやすい馬術部を中心に多めのスタッフを配置したつもりだったけれど その判断は正しかったなだが会場直後でこのにぎわい今の人員ではやや心もとないかもしれない VDC は若さまもご感激なさるのだ不手際があっては松代までの8よし設営が終わって手の空いている人員をここの救援に回そう僕は東校舎の方を見回ってくるあとは頼んだよわ、はい、かった 東校舎は体育館にあるブルーステージと運動場にあるレッドステージで発表を行う部活の控え室になっている我が校だけでなく他校の生徒もそこを利用するんだああじゃあ VDC に出るやつらもそこに集まるのかいやコロシアムには楽屋施設があるから VDC の出場者はそちらだね今年はロイヤルソードアカデミーの生徒も大勢参加してるこまめに巡回が必要そうだな そうでなくても、うちの学園は血の気が多くて喧嘩っ早い奴が多いのにライバル校の生徒がいるとなれば…おい、てめえ人の制服に鼻水つけておいて、詫びもなしかよ僕、ごめんなさいって言ったよふっ、ぷ, っぷっうわこいつまた鼻水飛ばしてきやがった スニックほら鼻をかんでくださいチーンドミニックありがとうチーンすみません彼が汚した制服のクリーニング代は私がお支払いしますから当たり前だろうつうかどこの幼稚園生かと思ったらよく見りゃお前らロイヤルソードアカデミーの制服を着てやがるじゃねえか せいだとってやんでこの俺グラン様は立派な高校生でロア付属をなめんなよへえガキなら許してやろうと思ってたけどそれじゃあ遠慮する必要ねえな俺らの制服汚してくれた代わりにお前らの白い制服を泥で汚してやるよやれやれいったそばからこれか校内での人は 氷結を取るまでもなく有罪だ速やかに鎮圧するオフィズ・ユアヘッドまだ文化祭が始まって間もないというのに早速騒ぎを起こすなハートの女王の法律以前の問題だ。 よりによってローズハートに見つかるなんてナイトレイヴンカレッジの品格を貶としめたバツだよしばらくその首輪をつけたまま反省するがいいお覚えてろ君たち大丈夫かうちの生徒がすまなかったなあはいヘッフチュク助けてくださってありがとうございます 提案で、助けてもらわなくても俺だけでなんとかできたってのには。こらグらまたそんなこと言ってその制服、君たちはロイヤルソードアカデミーの生徒だよなはい、そうなんですえー、お前ら俺様とそんなに背丈が変わらないのに、本当に高校生なんだぞさっきからなんなんだ、失礼な奴らだ 俺たちは、ドア付属にしちゃうでかい方なんだぜ<笑>グーラン、やめなさいったら。ところで皆さん、私たちと同じくらいの背丈をしたドア付属4人を見かけませんでしたか実は控え室に行く途中、仲間とはぐれてしまって。見かけていないね。放送部に呼び出しを依頼しようか。うーん、ふーん。お探し物かいそれなら。 この俺様に聞いてみにゃわあ！な首をびおばけチェーニャあよく見ればお前、ハーツラビルの庭であった、にゃーにゃーいう変なやつんふふ猫のような人のような魔力を持った不思議なやつ、アルチェミアルチェミエビチピンカーとは、俺様のことだにゃあ、チューニャ先輩 トービーたちがどこにいるか知ってるのおめやたちが探してるお友達ならあっちに行ってこっちに曲がったところそっちに行ったぜありがとうございます先輩それからナイト・レイヴン・カレッジの皆さんもではアバヨットチェーニれらと知り合いだったんだな助かったよあいつらはうちの学校の2年生だで顔くらいは知っとるよそれによれ 道案内は得意だからにゃ久しぶりだねチェニャーおおリドルおみやも元気にしてたかにゃ去年の何でもない日のパーティーぶりか結局ホリデーは一度も顔を出さんかったじゃにゃのああ連絡をくれていたのに不義理をしてすまなかったね僕は特に変わりないよチェニャ悪いけど運営委員の仕事の途中なんだ 会場直後でバタバタしてるしゆっくり話をするのは後にしようそりゃご苦労さんそれじゃあ俺は退散するかにゃチェーニャそのユニーク魔法で他の来場者を脅かしてはいけないよそいつは俺の気分次第かにゃふーんふん ふ, ーんふやれやれそれじゃあ最後は東校舎を見回って終わりにしよう トレイ君リドル君やっほやっほーさっきリドル君のハートの首はぶら下げてる。奴ら見かけたよ。ふ<笑>ふ今日も絶好調だね。会場早々参ったよ。ケイトとリリアはこれから軽音部の発表か。ああ、vdc の派手さには負けるが、軽音部のステージもあるでな。で、なわしらはそれに出るんじゃ。トレイ君はリドル君に取られちゃうし。 カリム君はビル君に取られちゃうしケイ君寂しい取られたって俺は歌や踊りは苦手なんだって言っただろなんじゃわしと二人では不満かケイトまさか一緒に頑張ろうリリアちゃんでもアドリブはほどほどにしてよねああそうじゃそこのお主ホリデーカードのお礼にと VDC の招待状をあやつに送ってくれたそうだなこれは今度の文化祭で行われるステージのチケットまさかこの僕を招待しようというのか<笑><笑>お前は本当に恐れを知らないと見える いいだろうこの正体謹んで受け取ろう言葉には出さんがとても喜んでおったわしからも礼を言う誘ってくれてありがとうなになに何の話監督生ちゃんってディアソムニアにも友達いるの えー、っとそれってこの学園にいて角があるってまさか僕は一人しか思い当たらないけれどおっとケイトそろそろステージに行かぬと出番に遅れるぞあ本当だそれではわしらはここで失礼する VDC の成功を祈っておるぞそういえばもうすぐ12時になる 君たちは VDC のリハーサルに向かわないといけないんじゃないかいほらそうだった遅刻したらビルに呪いのジュースを飲まされるんだぞ俺たちもエースたちにチケットをもらっているんだ応援しに行くから頑張れようちの1年生たちに「ブザマをさらしたら首をはねてしまうよ」と伝えておいてくれ おさっきまで準備してたステージがもう完成してるんだぞそこの君たちここはもうすぐ VDC のリハーサルが始まるんだ関係者以外は立ち入り禁止だよさあ帰った帰ったそこのジャガイモと獣はうちの関係者よ関係者パスを下げているでしょああなたはビル・シェーン・ハイト これは失礼しました最後に登場とはいいご身分じゃないマネージャー文化祭の空気は味わえたかい会場の外当日券にすげえ人が並んでるんだぞ本当か盛り上がりそうでうれしいなカメラの台数や報道関係者もかなりの数だやはりビル先輩やネージュが出場するからだろうなそうだエースデュースエペルリドルやジャックが。 本番で失敗したら締めてやるって言ってたんだぞプレッシャーをかけないでくれぼ、僕も緊張してきたこれからリハで本番まではあと3時間もあるじゃん今から緊張してどうすんだよそうよ本番でミスをしないためにリハーサルがあるの VDC は毎年開催地になった学校のチームがトップバッターで出演することが決まってる私たち以外が全員 ジャガイモに見えるくらいのパフォーマンスを見せてやろうじゃない。ああ、ビー君。え？やっぱりビー君だ。ネージュ。久しぶりだね。元気にしていた？今年のボーカル＆ダンスチャンピオンシップ。 B 君が出るってニュースでして会えるの楽しみにしてたんだあれがネージュル・バンシェさすがお茶の間の人気者身振り手振りも喋り方もあざとあしかし顔立ちは整っているがシェンハイト先輩に初めて会った時ほど強烈なオーラを感じないというか確かにあんまりギラギラ派手な感じはしねえな彼の笑顔 見るとはまた違ったのに咲く小さな花のような素朴な美を感じるね。<笑>ああいう人気害そうな顔をしているやつほど裏ではとんでもない小悪だったりするんだ。芸能人なんてそんなものだろ。それおめえが言うか前の映画の撮影以来、お仕事現場であんまりビ君に会えなくなって寂しかったよ。今は学業に専念するために。 撮影期間が長い映像作品のオファーはあまり受けていないのそうだったんだねでも今日はまた B 君の歌が聴けそうで嬉しいよ僕 B 君の歌声かっこよくて大好きだから僕たちが初共演したのも学園もののミュージカルドラマだったよねそうねあんたが主役であたしはあんたをいじめる生徒の役だった ハマり役だったわあんたも私もナイトレイブンカレッジの代表選手の皆さんリハーサルのお時間ですスタンバイお願いします今行くわそれじゃあね姉中うんリ B 君たちのパフォーマンス楽しみにしてる能天気に笑っていられるのも今のうちよ完璧なパフォーマンスで 完膚なきまでに叩き潰してあげる、うん、監督生、グリムどうだった俺たちのパフォーマンス舞台の上レッスン室に比べてすごく広くて。 でも伸び伸び踊れて気持ちよかったかな<笑>君も言うようになったじゃないか今の映像すぐに確認したいわ正面じゃなく舞台サイドからの見え方が知りたいお疲れ様ビル君最高のパフォーマンスだったよ感動でしびれちゃったな私たちは奇跡の国の報道番組のスタッフなんだけど夕方のニュースとして取り上げたいから インタビューの時間をもらえないかなもちろんありがとう今回ナイトレイブンカレッジは VDC 開催校に選ばれたこともあってプレッシャーもあったと思うけどそんなことを一切感じさせない隙のないパフォーマンスだったね力強い歌声キレのあるダンスもはや高校生レベルを超えている世界中探してもここまでのユニットはそうないさすがは ビルシェンハイと率いるチームだねありがとう厳しいレッスンを乗り越えてきたからそう言ってもらえると嬉しいわ本番ではもっと い, いえ世界で一番美しいパフォーマンスをするつもりでいるから期待していて最初にこの完成度を見せられてしまうとこれからのチームを見る目が厳しくなってしまいそうだおおなんかいい反応なんだぞそうだ VDC の生中継に向けて代表チームのリハーサル風景を10秒ほどの予告動画にしたものを間近目にアップしたいんだ学園長からは VDC をより盛り上げるためならとこの企画に許可を得ている少し映像を確認してもらえるかなええいいわよそうか VDC は表向きあくまで学生の音楽発表会 曲名や登壇順は当日まで伏せられるしかし商業的な注目度は非常に高いとなると宣伝や予告で期待感を煽る必要も出てくる大人の事情を感じるなまあでも確かに本番直前なら他校のパフォーマンスを見て対策練ったり曲目を変更することなんか無理ですもんね協力をありがとうではこの動画はすぐに公開させてもらうよこちらこそ じゃあ失礼するわお早速今のテレビ局のアカウントに動画がアップされましたよお、お本当だお今一瞬僕が映ったけどなんか踊りがギクシャクしてる気がする僕にも見せてああすごいどんどんいいねがついて拡散されていくおービルのファンから待ってましたってた さんコメントがついてるぜというかこの動画ほとんどビル先輩しか映ってないじゃないかかっこいいすごい何より美しいみんなが VDC を楽しみにしている気持ちが伝わってくるね<笑>ミラーミラー教えてちょうだいはい何を検索しますか今この時 最高に美しいのは誰美しいメンション数第1位アカウントについてのウェブ検索結果はビル・シェーン・ハイトですあ<笑><笑><笑><笑>ついにこの時が来たわこれでやっと次はロイヤルソードアカデミーの皆さんスタンバイお願いしま す, はーい今行きまーす ええ俺らの次ロイヤルソードアカデミーちょうどいいどんなパフォーマンスか見てやろうじゃねえかじゃあ休憩がてら客席に座って見ていこうぜちょっと映像を確認して反省点を洗い出す方が先って言ったでしょまあまあロワグ・コアゾン競うべきライバルの実力をしっかり把握しておくのも大切なことだよ はあ、それもそうねロイヤルソードアカデミー代表どんなものか見てやろうじゃないまあ私たちの美しさには勝てないでしょうけど照明音響準備 OK ですロイヤルソードアカデミーの皆さんどうぞ